NETAP こないだユノシーさん来てくれたじゃないですかそうですね、うん、意外と真面目でいやー、そうなんだよ、<笑>俺もっとさ。<笑> いや俺のイメージになるもっとぶっ飛んでんのかなと思ったとい真面目だったですねとても地に足がついた子でしたねすごく原田のバーはネットアップの提供でお送りします この番組ぐらいですよ。あの、前回来たゲストの、あの、振り返りトークをするの。うん、<笑>すごく、芯のある子でした。すごかったね。なんかやっぱり、ね、なんか高校の時グレてたとか言ってました、ね、言ってたけど、あの年齢にして、うん、ものすごくいろいろ。考え方がやっぱり全部深いんでしょうね。一個ずつだね、うん。そう。次どうしようかなって話で、タイミング的にはですね、3月13日で原田のパー1周年なんですよ。 ああ、言われてみる、うん、早いっすよ、うん。早いっす。くたさん、結局俺、<笑>絶対途中でコロナ収まると思ったの収まらなかったなった、うん、結局。来ましたね、ここまで。約1年そろそろ経つんで。うん、はい。 3月の13日が日曜日なんですけど、うん、12日が一応土曜日だから原田の番オンあるんですよ、うん。なるほど。じゃあもう今年も去年と同じメンバーまた毎回呼んでいくっていう。同じ順番びっくりするんだろうな。さんからね。びっくりするんだろうな。なんか、原田さんの番のスタッフボケたのかなみたいな。去年呼ばれたんだけどみたいな。<笑>再放送みたいに。<笑>絵も全くね。だから、くたらぎさんにあの、うん あの、盾山のお酒、樽、ね、酒持ってきてもらって。どうするで、うん、一応その3月12日土曜日の前後、まあ約1ヶ月ぐらいは、1周年記念スペシャルみたいなのをちょっと3、4週やろうと思ってるんですよ。なるほど。はい。で、えっと、やっぱり1周年なんで、ちょっとね、その、きらびやかにやりたいなと思ってるんで、うんうん、まあゲスト、一応僕もあの、 えっ、ー、と、リストアップはしてるんですけども、えっ、ー、と、変わり映えしないです、うんえー。今まで言った人たちの名前も基本、はい。残した状態で、原田さん、これは来てくれますかねという話を今日したいなと思ってます。お一番最初に名前出すのは、小野さんです。あ、小野さんね。はい。ラセングルの代表取締役に、はい、社名が変わりましたけど、あのー、はい。もう仕事を、 一番の、まず、課題をクリアされて。うん、ええー、まあ、4月からかな、多分ね、新しくやるんだろうけど、うん、まあ、そろそろね。おっと多分大丈夫だと思う。おっとっと。ちょっと、今までの状態では、ね。ますます出にくい部分も逆に言うとあると思うけど、まあ、ただそういう話に触れなければ、まあ、 まあ一体はちょっと落ち着いたんじゃないですかいろいろやったけど。うん、まあ、いろいろ LINE で話してる感じはそんな感じだけどね。と、扉は開いたみたいな感じですかじゃあ。うん。ようやく。うん。まあそういうところはあるね。んうん、ちょっとタイミング、タイミング次第ね。見てって言ってたから。一周年なんで小野さんって言ったらどうですか あ、こんなちょっと言ってみようか、もう一回。だって、うん。まあ言うのはただだから、うん、簡単に言えるんだけどさ。一周年ってタイミングはやっぱりドンピシャですよ。うん、みんな小野さん覚えてるかないやいやいやいやいや。最近ね、ほんと肉声するねあの人声も聞いてないし顔も出てないでしょそう。うみんな忘れてんじゃないの一年以上忘れてんじゃないかな。うん、俺はもうちょっと、まだ電話したり、LINE とかであれしてるから。でもね。うん、だってタイミング的にはいいと思いますけどね。うん、我々が一周年ですよ。で、小野さんも社名変わって、 っていう、まあ、新しい木が始まるしねっもうっり1周年記念スペシャル、うん、小野さんってやっぱり一番期待するとこかもしれな い, し、ねまあ、か, ないかもな、えー、桜井さんと小野さんと3人でドライブってめっちゃ面白いと思ういめっちゃ面白いと思 う, <笑>い、うん、う桜井さんが途中でこの2人の会話が嫌になっており降りるって言い出すっていう<笑><りる><笑>そうですねだから最初はそこまでがセットみたいなでしかも途中でなんかさ あの、こう、田垣さんとかさ。あそう、だから僕、それは考えてたんですよ富山さんとかを拾うみたいなさ。そうそう拾って誰かが降りると誰かが降りるみたいな。<笑>最初、だから増えていくのか、もう増やしきれないからかい、だ, からだんだん途中からもうただのレンタカーのミニバスとかになって。そう、そう。12人ぐらいで行くみたいな。途 中,、ね、途中で乗っけていくっていうのはね、やりたいんですよ、ね。面白いぞ。 とんでもない。いやー、これ、こう、ああ、オミクロン株なかったらできんのにな、ね、面白いですよね、はい。まあ、というわけで、小野さんは一応可能性としてはなくはないです。なくはな、いはい。鉄拳といえばの、えっと、パラパラ漫画の鉄拳くんっていうのは、まあ、これは何回かキャスティング会議でもリストアップしていて、うん、まあ、1周年記念だし、鉄拳くん来ませんかと。うん、いうのは、まあ、ありかなと思います。まあ、そうだね。はい。まあ、彼も吉本所属なので、 最近全然テレビ出ないでしょ。彼今、はパラパラワン、まあ、まだやってる作品ばっか作ってるんで、もう。でももうノイローゼになりますよ、あれ。アーティストなってるんすよ、ね。<笑><笑>だから、いいかげんに、ちょ、ちょっと遊び来た方がいいよぐらいしてあげないと、うん、あ, のあの、ダメです。あの、ただでさえ真面目な人なんで。ね。そう。あの人、シャイで真面目なんだよ。ダメですよ、あれちょっと。お笑い芸人なんて一番向かないことやってるから。うんうん。 ちょっとね、今一回遊び来た方がいいよぐらいにちょっと呼びたいなと。で、こんな鉄拳は嫌だシリーズに、ねね。で、原田さんも、それ、原田さんがやるっていうのもね。うん、<笑>それを鉄拳さんに見せようか。<笑>見せるか。見せる。見せるか、それを別撮りして、<笑>鉄拳さんのチャンネルで勝手に流していいよっていうと、ねあ。いいのかね。<笑>ちょっとお互いで、こういう YouTube チャンネル行き来するでもいいし、うんまあ、まずはそこの先手打って、 鉄拳さん一周年記念だから、一周年ってどこに書いて、うちは遊び来ませんかっていうのは、タイミング的にはすごく、あの、彼としても、ああ、そんなタイミングにありがとうございますって、ペコペコ、ペコペコして来てくれるような気はすごいする。だからちょっと、このタイミングでどうかな改めてオファーしてみようかな、というのはあります。鉄拳さん。良かった。去年、原田さんがわしゃがな出たから、まあ、かさん ああ、マンション変えちゃったね。あ、は、り、い、だね。うん。だから一周年記念で画角に収まらないでしょうけど、ち ょ, ちょっと気ましいいやそれどころかね、<笑>あの人と撮ったやつって本当は三本立てで和射が流れる予定が一本没になってますからね。うん、あれあの人の危険な趣味のせいで。二<笑><笑>本プラスおまけでしたっけ あ, あ、本当は撮ってたんですよ。あ、そうだったんですか。うん。私物紹介っていうのがあってうん、俺はね、わざわざ私物をね、こんなでっかいの、うん ドラグノフですよ、うんうんうん、SVD ああ。ドラグノフ狙撃銃の、ああもう、はい、あ る, あ, るあの、電動ガンなんだけど、もうちょっと日本では普通に売ってないやつで、海外で作られてるんだけど、えっ、ー、と、なんと、そのドラグノフ狙撃銃のこの木製のウッドストックは、本当にドラグノフを作ってる工場で作ったストックが付いてるんだ、はいはい。っていうやつを紹介したくてですね、こんな長いじゃん、あの銃。 この、わざわざさ、こう、自分の家でさ、こう、箱に入れてね、こう背負ってみたりとかして、そしたら、うちの子供とかさ、銃なんか見たことないわけだよ。はいはい、うちの子は。はいはい、娘二人は。それ何パパって言うから、お、これは何に見えるんだろうと思って、俺はね、すぐ教えないで、んこれ何に見えると思うって言ったら、下 の, 下の子がん、当時ね、3歳の子が、うん、掃除機って言った。<笑>いやかわいい。そう 超可愛いじゃないですかそうそう。多分ダイソンかなんかの掃除機みたい、ねうん、<笑>これある意味掃除機だよと。<笑> <笑 > 違うわ。ある意味こう、あれね、旧社会主義共産権で生まれた掃除機中が。えげつないそうそうそうえげつないある意味ですよ。ある意味こ う, う、けしからん資本主義の人たちを掃除するために生まれたも の, の、ある意味掃除機だよとは言っといたんだけど<笑> タイミングね。それこそ、この1周年というタイミングのスペシャルゲストですっていう呼び方で。まあいいかもしれないね。うん、はい。で、次のここは次はですね、ここはもう、あのー、一回名前出しましたけど、えっ、ー、と、原さんの会社の CEO の宮川さん。宮川さんか。1周年記念ですから。いやー来てくれ る, るけど、うん、俺が気まずいなよよ、いろいろ。 <笑>俺多分だからもう、もう会社の管理に一番使ってるぐらいのレベルの人間だから。<笑>説教されるんでしょういろんなとこで開発費をいろんなお金を。<笑><笑>いや、じゃあ説教って、でもその分一番こう、規 模,、まあね、規模が大きくよってるし、すね、一番大きいんだけどう、うん。実績作ってますからね。でもそういうことじゃない、ね、やっぱりこう、リスクがあるわけじゃない。大金を使うやつはさ。うん 俺、使うの得意だから<笑>。<笑>宮川さん呼びたいっすね、一周ね。もちろん。中途半端な時に声かけにくいのはあるじゃないですか。ちょっと今忙しいよ、だから、こ、う、の、んうんうん、やっぱり 木, 木の代わりがはさ。3 月,、ね、3月は特に、ね。確かに、ね。日本はさ、ほら、4月から新しい木でしょ ?2 月、3月って忙しいのよ。そう。社長は。社内の体制がね。社長は忙しいのよ。特にバンナムはね。うん 一月の1月。バンナ は, バンナは1月終わりぐらいから大変なことになり始める。あの、全社員がざわざわし出すんですよね、うん。そうそうそう。<笑>そう。ざ わ, ざわざわ。ちょっとタイミング。で、なんか散々ね、もうやばいやばいって言われて、あれはどうだこれはと、めちゃめちゃ言われるのになんか自分は最後に最高益でしたとか言われて、なんなんだよ あんだけプレッシャー与えられてダメだダメだって言われて最高益でしたってなんだよみたいなことは何年も続いたんですよ<笑>あったあった全部そうそうしかもその数字は世の中に出ますからね、うん、そう本当だったらもう本当だったらマイクロソフトのヒル・スペンサーさんとか呼びたかったああいいですね来てほしいですね呼べないす結構俺は話せる仲だからああ 読みたいな。読みたいですね、うん。任天堂のね、どなたかとかも読みたいんだけど。一回ね、だからそうだう。一回ね、日本さんなんかいっぱい話したことあったん、はい、やっぱりね、はいはいこう、こう、こう、そういう感じで出てくる方々じゃないので、うん、すごい戸惑っちゃって、うんうんうんあ、あ、大丈夫です。無理しないでくださいって俺が言っちゃうんで応ね。オンエアしたときに反響があったシリーズですよ。 まあ、やっぱりゲームの世界の人たちとか、うんうんうんまあ、コスプレも含めですけど<笑>コスプレが意外と人気、ね、あったねやっぱ反響が多かったのでまあえっと前回、えっとキキワンとシオンさんが来た回が、うんうん、えっと2回合わせてえっともう5万視聴ぐらいいってんですけど、うんうんうん、あのー、エリザンの反響がすごくてですね もう ク, クオリティが高いと。あの、海外からのコメントがもう、エ, エリザはすごいな。なんだこれはみたいなコメントがすごかったんですよ。シオンさんもう一回、なんか、新作がもしあるんだったら。コスプレのはい。なるほどね。じゃあここでお披露目してみませんかっていう場も作っていいだろうし。うんうんうん、あと、そのコスプレ会やった時に、あの、風間人のすげえのがいると。ああ、いや、すごいね<笑> あの、肉体ごと風間人が、ね。CG かと思ったもん、<笑>本当に。<笑>すごいね、いるじゃないですか。あのー、普通の筋肉の付け方じゃないんだよ、うん、な。そういうかっこいい筋肉みたいなのを追求してる人がいて。そうそう。あれメンテナンス大変だぞいや ー, ー、すごい。すごいんすよね。うん、だから、このコロナ禍でどう体型を維持してるのか、ちょっと興味があるね。うん。うん、だから、彼がね、なんか風間人来ないかなっていうのを。うんうん、いいね。うん。だから、新作と、 だから、シオンさんがもし新作があるんだったらっていうのと、セットで、えっと、リアル風間陣が来てくれたらちょっと面白い絵になるし、喋ってみたいですよね。またその風間陣役って言ったら変ですけど、なぜそこまでして風間陣になりたいんだというのはすごく興味ありますね。だからそういう回を、まあ一周年のあの、ドハマりのタイミングなのか、ちょっと前後した絵。 直前スペシャルなのかでも、うん、もし来てくれるんだったら面白い話聞けるんだろうなっていうのもあります ね,、うんうん、いいねそうあとはもう名前を出したらキリがないので今日はこれぐらいの名前の<笑>出し方にしてあのコンセプトはとにかく1周年記念スペシャルだよがコンセプトなんですなるほどなうんハラーさんがだからその 今日改めて出した名前が結構多いですけど。うん、こんな人意外と。最近 言, 言ってなかったけど。あの、おはしてんだよ、実はみたいなのないんですか。いや。あれ、<笑>なんかあんな、これ。<笑>あるんだけど。<笑>言わない、言わないでい。本人の耳に届く前に。うん。 結構なんだろうな「やはさんちょっとやめといた方がいいんじゃないですか」みたいな言われることはあるんだよ。<笑><笑>はい、えー、ネットアップさん主催で2月24日と25日に開催される 国内最大級のデジタルイベントインサイトジャパンに原田のバーも参加いたします国内 e スポーツの問題点やテクノロジーに求める進化などを語ってきます詳しくは番組概要欄をご覧ください乾杯